はいおはようございますラスカラでございます本日はですね柏に来ておりますというのも地元のうまいお店を探そうということで僕もね普段からお世話になっております柏にございます師匠吾さんにねご紹介いただきまして今回はこちらのお店に訪れております師匠<笑>の店主さん飯島さんでございます<笑>ですよろしくお願いします<笑> でえ、本日訪れたお店が、ですね中華そば美山さんというお店でして、こちらのお店は、ですね、まあ、名前のりまり、まあ、ラーメン等も提供しているのですけれども、何よりも、ね、レバーが人気ということで、世界一のレバニラでしたっけ、世界最強 の, 最強のレバニ ラ, のバニラというメニューがありまして、はいはい、一日50食限定ですよね。 はい、っていうところで、もうめちゃめちゃ人気メニューがあるらしいんですよ。なので、今回はですね、その世界一最強のね、レバニラと。まあ、今のね、レバニラ丼なんかもいただきながら、ちょっとね、師匠さんと楽しくご飯を食べていければと思います。あ, ありがとうございます。いや、さす、いただきます。オッケー。イェーイ。これか。ありがとうございます。いや、いいわー。いや、いや、いや、いや、これ。 これやばいやつっすねこれや ば, ねやばいやつっすねこちら世界最強のレバニラでございますね出来たていっちゃいますかはい、いただきますちょっとこのレバー厚みがすごいですねすみません<笑>これマジでうまいんですよマジでうまいんですよはいこれ。 なーにこれ う, ーんうまいっすねこれマジでうまいっすこれ出来たてやばすぎやすこれうわーうわ紹介してもらったからとかそんな忖度なしでやばいっすねそうなんですよそうなんですよ何これ食ったことないこんなレいや、マジうまいっすね<笑>もう臭みゼロですしで、しかも火力もあんなに強くもう火が上がるぐらい炒めてるのに 水分全然飛んでなくてパサパサ感が一切ないうんうん、まっ何とも言えないこの香りっていうんですかあります ね, ますねこれがお伝えできないのがまるで残念ってう<笑>それですほんと食べないと分かんないやつですよねあーすあー こ, れこれはこれ味味いですうーん これ、マジ間違いないやつ、うん、これ間違えないから、僕の人生の中で一番うまいレバニラですねありがとうございますあたうわ<笑>うわこれ純レバーうふ<笑>こっちもうまそう ですね、あの注文させていただいておりましたこちら純礼は丼もね到着いたしましたいやこれちょっとね出来たてでまず一口ですねこれ食べないと卵、うん、うわこれ、ね、うわうわうわうまい、うん、涙出てくるうまさっすうんマジ なんでかね、この弾力というか張りというか、うん、すごい、この噛んだ瞬間、歯の跳ね返りがもうすごいんですよね<笑>うわうまこれマジでうまいっすようんマジでうまいっす<笑>ありがとうございますありがとうごフォアグラ食ってるみたいな ごちゃごちゃ能楽器いらないですよね、うん、なんやかんやみたいなとにかくうまいんだよみたいなそうそ能楽はいらないですねうんおっ純うまいっすね、えー、うまいっすね本当にうまい、うん、見ては伝わると思うけどほぼもう見た目フォアグラですからねこれ、うん、これはやばいわ ギのネだれがおいしい、うんうんうん、ここのレバーしちゃうともう食えないかもしれないですね、うん、普通のお店の方が、うん<笑>うん、<笑>ちょっとギョーザもうんうまっうまい、うん、このギョーザマの野菜の風味すごいですね、うん、下味もほんとに優しくてうん、うまっ あ、ありがとうございます。う, まうわー、綺麗。またこれチャーハンも届きまして、最高にうまそうっすねこれは。あ、うん、チャーハンメニューしますね。うまそう。うめっちゃうまいですねこれ、ま。しかもこう優しくこうじんわり系のチャーハンですね。うん。うん。うん。 処理してるのにちゃんとほぐれるんですよね。うーん。うんうん、またこのネギのアクセントがいいっす。うん。うん、まっ。なんか全然手が止まんないですね。止まんないっ。止まんない。<笑>マジでうまいです。うーん。 何しら食べて思ったのが、うん、塩分の濃さがちゃんとみんなバラバラで、うんうんうん、ランピンか頼むとやっぱ普通空きとか来るじゃないですかそうなんですよねその緩急がすごくついてて、はい、全然こうやっぱ手が止まんなくなっちゃうので、うん、のあー本当にありがとうございますっやっぱこやっぱ醤油ラーメンとか合わせたいですね、えー、もちろん単品でも十分なんですけど、うん、なんかセットでやっぱこう食べたくなるような、うん、ラーメンスープとこう飲んで最高ですね、うん、<笑>う一生の無限ループのやつですね<笑> 今日の撮影やばいですやばいすやばいで、ね、<笑>すこれマジでやっぱうまいなこれ正直あの、うん、僕がいくら食レポしても伝わりきんないと思うんですよ、うん、ぜひ食べに来てほしい、うんうん、そうきたかっていう感じですねこれうまいわ いやうまっ、うん、なかなか脳みそに こ, うこびりつく味ってないじゃないですかないですねもう一回食ったらもうっ忘れられなくなるんですよねまたこの脳みそに来る刺激も過剰 の, の刺激じゃなくて、うん、なうまさの衝撃っていうか<笑>、ねうね、もうちょっとこれ世界最強のレバニラとうんチャ、うん、ーハンとうん アウチャーハンと。うまっ、うん。なんだこれ。こんなにご飯で感動したの久々かもしれないですね。本当にそうなんですよ。本当にね。うん、無になる。うん。うん。うん。うん。うん ちゃいます、ね、いやこれはうんうん当これが地元の味でこれで育った子供たちは羨ましすぎます ね,、うん、やばいっすね絶対家で焼き肉かやったら こ, れこんなのレバーじゃないって思、う、っ、ん、<笑>ちゃいますよねちなみに世界最強のレバニラが一応50食限定じゃないですか、はい、それがなくなったら他のレバーとか作れなくなる他のやつも。 やっぱ本当に食べたい方はオープンに行ってこのレバー味わうっていうのが一番安心な感じですねうわーでも次カウンターでラーメンと一緒に何か食べたいですね<笑><笑>いやあああこういう幸せなご飯食べるとあのエンディングとか撮るのもちょっともう嫌になってきましたねもう。 いやーちょっと体験したことない味でしたねはいなかなか人伝いじゃないとここまでたどり着かないと思うんですよねネットとかにも出てないじゃないですかいやーそうですねそれでごちそうさまでしたごちそうさまでしたありがとうございました